崩崩す崩 す, ば、ね、崩す<笑>これ で, これで作り方は上外してみないと分かんないですけど、はいはい、だいたいこうこれが1本の木。 で、余生みたいな感じになるんですよね、これね。なるほど。生してたかすぎます。ちょっと面白いんじゃないかなと思って。ね、根っこどうなってるか、ちょっと上と崩してみますから。これはい、<笑>どうなってんですかね。どうなってるか。おいきここで止まってるのかな、これ。ああ、ここまでだ。あります。これは。 こうずーっとこう来てこうだって、はい、ここで終わってんで、ねはあはあ、こっちはここまでだねこれね。うそこは。はこれでずっとこれこうつながってるこれが。ぐっとこれほら、はあ。これずーっとこうつながってるんですよ。こうに来てる。うん、面白いですね。うん、植え付けの時には こ, うこの根っこちょっと出しておきますかね。はいはい ちょっとこうしたのは、また整理してみますから、今。はい、これ足元出してきますから。うん、これ上の方は、あ、う、の、ん、土から出すから、少し根っこ、上の根っこ取りますかね、これ。 がががでで。ででききてきてるんですてて、て、ててて、てまししした。た。ここここここここここ曲っっっいいいす。す。うん、そう、うん U8、に入れれればいいんんだだだよ。よ<笑>。面白い形なとこまであ、うん、ここで切切る。るここ、ねここ。植えた多分、ね、幹を長倒して、はい、枝だけこ出出根水で洗っちゃうから。はい うん、いいんですよ土はあちょっとないでかこう高さ変えてもいいしあスタンダードはこれ横だし真横だからそうです ね, ここでね これとこの2段。 うん、か普通に鉢入れんだったこっちもいいや。 うわ、けちゃう、これ。こっちかな。これ正面こっちですか。何年ぐらいですか、さ、うん、して、うん。過去立ってるよ、俺、いきなり見えないじゃないと思うよ。そうですよね。こういう刺し方も面白いですね。うん、こう、こうのやつぐらいだ、うん。太いの。なんか、それ、ね、いいやつです。こ、う、れ、ん、これ巻いてたらば。 石がね。この間金松だこれ。石か。石。石だ。うわ、これ石がいっぱい入ってるこれ。めちゃくちゃ入ってる。差し切りいいんですかね。これ石入ってるな。ハサミが黙んなっちゃだめ。<笑><笑>すごい根が。すごいね。五、ね、六年経ってんのかな。石が入ってる石ばっかりだこれ。若い<笑>すごいな。 はい。 はいいここここれれ入るかなでこっちにうん。えー 面白そう。でですすねねねここここここの空空間間に落とししてていいいっっっっちちゃううくそそれれが行きから面白 これ針金が今ここだから右回りか、はい、全部同じ方向にあの揃えていかないとこ、はい、こ悪いですからこう右回り左回りになっちゃった ら,、はい、ら全部こう右回りに行きます。全部右回りはい ね、いいですかね。 針金かけたわけど、うん、植えつけてからもう一回形整えますから、ねすね、植えつけちゃいましょう。 そうっすね。 鹿児島。 時点で結構見違いますね。なんか全然最初と<笑>。違いますね。<笑>うん、これ先生に水苔貼っとかないと、土みんな流れちゃうこれ。 グループして一つのグループでープ、うん。奥行き出すために立つ、立つ。これが前前だ、はいはい、今思いついたんだけど、うん、これを削しちゃっていいかなと。せっかく埋めちゃう埋めちゃって、でこれをまたこう伸ばして。ここで根ぶ せ, 寝伏せうん、そうそうそう。う埋めちゃって、でここ根っこ出すでしょ。 ははい、はい。でまたこっちの方にも こ, うこう立てていくるとかへそういう作り方もあると思うなるほどそうやっぱここ削ってあれですか<笑>こううそもうちょっと根っこ出てくるのも発酵剤かなんかつけとく削ってああなるほど、ね、ただ今はあのこの形でいいと思も、ね、ちょっとこうあの心拍らしくないかもわかんないけど林の感じで、うん、もう木がこう。 根っこがっ全部つながってここからあのそれぞれ枝が立ち上がって、うん、木が倒れてで枝が こう立ち上がってきてきてるっていう感じです。あんまり見ない形ですよね。うんうん、そう、熱らないって今あの前塚焼ではよくあったんだけどね、今ほとんどもうあのこらないって見かけないねな。この曲がってるのがなんか高さがあっていいですね。立体感がここと低いところと高いところがあるから立体感出てる。うんうんうんうん、そうね。あとあのこれ塚焼なんかだとね、こうねあの枝をこう ぐぐりぐり幹をぐりぐり巻けて、うん、こういうところに入れてでこういうふうにあの枝を幹にしたとえー、そ, ううそういうやり方もあそういういやり方です。あんなね埋まってた素材でもこうやってやると、うんこやね、ちょっと変わった形になったそうですね形作れるとかっこいい<笑>でこれあのちょっと土がねあの流れそうなんで水ゴケ貼りますから、ね、水ゴケ最後に貼って。 これいいやろこれ<笑>面白いですよね面白ですやこっ ち, こっちからこれ中を側に水苔を入れて これれれは土土のの流流でです。す保保水力保水力ね。と今後はこれどうしていく目がこう伸びてくるから、うん、こう一個ずつこう例えばこうこれ飛び出すでしょこれは。うん、これ飛び出してなったらこう積んでいく。うんうん めつめいいですよね、うん、でどうしてもねこの先の方が強くなるんで、うん、ここ先の方の葉っぱを少し減らしてもいいと思うんですよ。それがとこっちあの葉っぱの勢いが全然なくなっちゃ う,、ね、う元の方が。これこのまま伸びてきたら、うん、ここまっすぐのままでいいんですか、うん いつか、がらっと変える。それ、今、今の状態がこれが一番いいそうですね。あの、心拍らしくはないけど、うん、これ、これの状態でもいいと思うんですよ。なるほど。あんまりぐちゃぐちゃいじんないで。うん。だから、心拍でこ、こう、まっすぐなんないですん、ね。そう、そう、こんなのほとんどない、ないはずだけどね。うん、うん。心拍の、あの、熱らなりっていう形でう。山の厳しさというのは、ちょっと表現してないけど、うん。これでいいと思うんですよ。こういうの貼、うん、っても。わかりました。 これがいいいですすね、ねてますね、うん こ, れねうん、これからまだまだねあのシャリが全然入ってないしそうですねここにまた今度シャリ入れ て,、うん入れてね、そうですね、うん、いろいろ楽しそうなと思こういう木が今までなかったから、うん、新鮮価格的にもねこれそうですね、うん、全然初心者でもできる、うん、この状態で売ってたらあの値段じゃ買えないですね多分ね面白い パックパネルにてみるか。バックパネル、ええうん、あこうやって通るんですかそう<笑>違うですよね。そうですね。<笑>なるほど。これあの抜きやすいです。Okay. はい。<笑>バックパネル。これでみんな通るんですかん作品展。 こう違う、あの、もっとでっかいやつ。あ一メートル八十度。それなんですか、素材。これは、あの、ホームセンターで売ってるやつだよ。塩ビの。あ、プラワンみたいな。つうのが、テープで貼ってる。へ